これ中心像ですけどちっちゃいの星ねで右上見ると<笑>マジかこれ F1.4 っすよ 200% で見てんだよあらーいやーなんか期待通りっていうか期待以上ですねこれねはい皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之ですえ前回の動画でですねこちらシグマの 新商品のレンズ、20mm の F1.4 のレンズがすごく星の撮影向けですよと。NPF ルールという、まあ、星を完全に点で撮るための方程式え。いささか今までは無理があったんですけど、それが完全に実現しますよっていうようなことを説明しました。ま, あ、まだご覧いただいてない方はこちらの動画ぜひ見てみてください。でですね、えー、今日はですね、この撮影 tips というか、 NPF ルールにこだわらずともいろいろねこのレンズを使うことで撮影の幅が広がるんですよ、まあ、それをご紹介したいですはいじゃあいってみましょうはいでは実際に、えー、撮影した画像を見ていきましょうか えー、これですねあの、この間私が主催するワークショップがあったんですけども、そのワークショップの時に撮影した画像でございまして、ここに表示しているのがいろいろ撮影データを変えながら撮ったものですね。で、まず、これパナソニックのカメラに限らずなんですけども、えー、あるあるなんですけどね、こうやって、Photoshop Lightroom Classic っていうソフトなんですけど、これに取り込んだ時に、なんか思ったより暗いって時ないですでそういう時はですね、このここにある、 このアドビカラーっていうのがですね、結構悪さをしまして、なんかアドビさんが割り当てた色がですね、割り当てられてるんですよ。で、私、最初、えー、シネライク D2 っていうですね、このパナソニックのカメラの中に入っているそのカラープロファイルというか、それを使って撮影してるんですが、このアドビカラーのところをクリックしていたり、参照やると出てきます。このカメラマッチングっていうところにね、入ってます。 でこの中にシネライク D2 って私が撮影時に使ったやつがあってこれを設定すると、えー、適正露出になります。っていうのが最初にあるんでねだからあれ何この暗い写真ってなりがちなんですけどまあ、ガ, ンマガンマカーブというかいろいろねどこの色を持ち上げるかっていうような設定がそのカラープロファイルピクチャープロファイルみたいな感じだったりするのでまあ、こういうふうに割り当ててますよっていうのをまず最初にお話ししたいです。 で、この間の、えー、撮影じゃない、この間の動画で説明したのが、これですよね。感度12800、あ、これ 24mm のデータ見せちゃった。あの、これちょっと周辺像ここにも映ってますけど、20mm と同じく2 4ミリもなかなか良かったです。素晴らしい F1.4 から使えるレンズでした。ちょっとついでのレビューで申し訳ないんですけど、で、F1.4 にしてシャッタースピード5秒でもう適正露出が出ちゃうよっていうね、まあそういう。 お話をしましまたただこれってその NPF ルール完全に点で取りたいからこそ5秒で収めたいからこういう設定になってますけども人によってはさもう多少星ずれてても動いててもそんなに気になりませんって人もいるわけですよ例えばこのデータ20秒で撮影してるやつですけど拡大してみるとこうやって星流れてますよねねえこんな 200% で拡大して流れてますっていうレベルなわけですよ 100% でこういう感じ で、まあ、これ気になるる人っってやっぱりいるんですよ、えー、これがみっともないって感じたりとかこれが嫌だから赤道儀で追尾するっていう人もいらっしゃるんですよねでもそんなに気にならないって人もいるわけですよ自分なんて赤道儀で追尾するから風景部分こういうシルエットのところだとね特にそうですけどこういう風景部分がちょっと動いたところでそんなに気にならないよっていう人もいるわけですそういう人は F1.4 解放のまま感度下げれるんですよねこのデータを見てくださいほらこれこれなかなかないっていうか初めて見る数値ですよね感度 3200F1.4 で20秒で適正露出が出てるんですよまあほぼほぼ適正露出が出てるんですよ通常は あのー、例えば感度6400とか感度8000で F2.8 で15秒20秒みたいな感じで適正露出が出るんですけども F1.4 が使えるってことは2段明るくなるんですよねだから感度を2段落とせるんですよでこの写真の場合だ と,、えー、と最初12800で設定しているので2段明るくなるってことは感度を2段下げれる64003200にできるっていうことなんですよ でまあ3200にすることで高感度ノイズも減るしそれから星の色とかそういうのも出やすくなるしねダイナミックレンジが広がるしっていうメリットが出てくるんですよただ露出は20秒かけてるのでまあ細かい人は気になるなっていう感じの流れ方をしていますこれ縦構図で撮ってるんでそんなこんなもんで済みますけど横構図だともうちょっと周辺がね引っ張られたような感じで感じ なると思いますその場合は赤道儀を使った方がいいんですけど、まあ、そういったことの別のの別アプローチの撮影がでできるんですよねで周辺原稿が結構やだなっていう人はこれ F2.8 で撮影したものなんですけど F2.8 で撮影すればもう周辺原稿完全にもう改善された状態ほぼない状態での撮影ができますので結構ね周辺原稿してるところが。 色かぶりっていうかしたりするんだよねそういうのが嫌な人は F2.8 まで絞って撮影すればいいですよね。この撮影データは、えー、12,800 で F2.8 で15秒っていう感じで撮影できています。あとはまあちょうど中間取って F1.4 から F2 になった瞬間に周辺原稿大幅に改善されたじゃないですか。だからそういう間を取って F2 にして感度 12,800F210 秒もしくはこれをね6400に下げて。 露出を20秒にするとかっていうような撮影方法をやってもいいわけですよ。こんなね星の撮影にいろいろな設定のバリエーションが生まれることって今までなかったのでこの F1.4 のこの 20mm の F1.4 ですねシグマのレンズを使うことでこんなに恩恵があるんだなっていう今までのレンズは F1.4 なんで使い物にならなかったですからね、まあ、そこが素晴らしいなと思います。だから私あの昔の昔経験で 九州の阿蘇に撮影に行ったことがあったんですけどそこで撮影した時にめちゃめちゃ空が暗すぎて全然露出足りなかったんですよ 12800F2.830 秒でまだ露出アンダーみたいな感じだったんですよねだからもっと露出かけたいなっていう時があったのでこのレンズ持ってもうか回阿蘇行きてえなって思いましたね というわけでですね、えー、今日はですね、何かこう、撮影チップスというか、えー、この二重味の F1.4 を使うことで、撮影の設定に結構広がりが出ますよということをお伝えしたくて、動画を撮りました。はい、皆さんも、まあ、これまだ先の2発売のレンズですけども、予約した方はですね、その辺もちょっとイメージしながら、撮影を楽しみにしてもらうといいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、えー、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。